につなげています見せる踊り踊らせるお林の国分事例を目と右でご堪能くださいでは国分事例の皆さん Thank you. I'm sorry. Bye. <laughs>